xin chào các bạn chào mừng vị với k ê n h d o u b l e Wish h ô m nay c h ú n g tôi n chào thử m t n g và hẹn gặp i lại với n võ kèn hát biết Lê Bảo Không biết. Chúc hát bài hát của đạo bồ à này là i hát thích ý イランのチャンプルボイコーエンティエンパイルドキングベコン rồi lần này nghe t h ử bỏ lỡ m ộ t người nha Bắt đầu g a m e g m g a m e ghé mẹ ghé mẹ ghé m t ghé mẹ g mẹ g h mẹ g h mẹ ghé mẹ ghé mẹ ghé mẹ ghé mẹ g 聞いてたよそうだよえそうだよ<笑>今二人で乗ってたのにいなくなってるどういうこといや服も変わってるから違うシーンって違う日やもうすごいお金持ちの集まり、ね、めちゃくちゃ金持ちやんうんいい、ね、すげえこんな家あるんやな家なん バーかもしれんい。んそっかバーかもしれ ん, んそ う, んん、うん、そうお店の可能性もあるなんで悲しい顔ができんのよあんなさお金持ちのパーティーやってさ、うん、楽しいはずじゃんいやマジで悲しみが襲ってくる、うん、あ これ、女の人言ってな い, い, かせいあるねあ、あのパーティーに、うん、だから男の人だけ行ってっ確かに酔っ払ってち女性おったけどこの人じゃなかったん か, か俺らが勘 違, 勘違いしとった。 ほらあれもういないやん2つあるのねあの内容としては付き合ってる時とか一緒にいる時と多分別れたんだろうねそうねこの感じも別れてるんだって一人で過ごす日々まあだからこのバラはもう無理そうだ、まあ、去ってったみたいなことよね一人の人のが<笑> すごいよ<笑>金持ちじゃん車だってええ車ばっかよ<笑>みんなだけ友達はもうこういう人ばっかりとそ当なんだろうねすごいよ金はあるじゃん<笑> なんでよ、いでも。なんで俺なんかな忙しすぎてみたいなことなのかなその金持ちでさ、いろんな仕事があってみたいな。なるほどな。ちょっと住む世界違う感あるけど。あー、なるほどね。うん。まぁ、あ、女の人はどういう人かって全然わからんけど。うん。 フェラーリやで確かにフェラーリ俺見たことないよベトナムそ れ, それベトナムでめっちゃあるマジ あ, あるあるあそういやお前がフェラーリって気づかんだけじゃん俺フェラーリって気づかんね<笑><笑>やなこれ キングコングとかのはざんでしょそここの場所はさこうくねくねのさはいはいはいはいはいゴワンゴメオの川がいっぱいあんでしょ多分川のハロンって言われてるところねあ、そうなのそうそう、川のハロンそうそ う, そうほらもういないほ当思い出の場所なのかもなさっき車で最初ビューって行って一人になっ て, 行って でその撮り方、真似しようよう俺らいやけど混乱するけどね正直混乱する俺 も, も服違うってわかるけどいや俺見落としてるもんな だ, だけ俺飲んでって言ったら一回見てはもう全然気づいてない も, もうじゃあやめようそのスタイルやめようそうなん、ねうん、のゲームね、うん、え女の人かと思いきやオベイジ あの彼女役の人がねうんがなんかゲームして、うん、ほら男の人がさどっか違うところで談笑っていうん、かしゃべりとってさちょっとほったらかし、うんうん、全然提供してくれってそう、ねででね、こうやってゲーム退屈みたいな違った「<笑>ダラーメンー さあこんなバラードなのにさ、うん、やっぱあんだけタトゥーあるのさめっちゃ違和感あるのまあ日本人からしたらね、うん、ベトナムの人どうなんだろうね長袖人って、まあ、とったわけでさ、うん、最初とかわからんかったけど、うん、あんだけこう優しいボイスでさ、うん、歌う人じゃん、うん、ああみたいな「うん、I love you」って感じなのにさ、うん、手はさ I love you! みたいな感じが<笑>だけどそれベトナムの人にイメージあるんからどっちなんだろうそれって日本人からしたらめっちゃあるよね、怖 い, みたいな怖いイメージあ る, よジ あ, るけどあるあるベトナムの人のイメージコメント書いてくださいえ急に 女性歌い始めた別れる理由にならんくんだってさ別に楽しくなさそうじゃないしさ、うん、もっと寂しい顔とか見せとったらわかるかもしれんけどなんか確かにそこまでねゴルフレンドの方がこう、ひどいことしてもないやん、うん、怒るとかさ殴るとかさそうね無視するとかもないのにない、ね、何が嫌なの寂しいさないじゃん船の上に2人でいたりもするしさ、うん、連れてきてったりするけん ね, ね え、これ貼るの？おるよちゃんと。これハッピーエンドなんじゃない？ね、なかった。まあまあな並んでしょ。並<笑>くそれは<笑>。 だってそういう歌なんいや確かに言うよりマジでなんで別れたか理由かがわからんわその寂しい顔みたいなのって別時計はめとるときとかもなんかニコってしてたし基本的にはその思い出をたどってる回想してるからでいい思い出ばっかりだし、うん、なんか他の歌手の人のと別れる話とか、うん、歌だったらケ、ね、喧, 喧嘩したりと か, りとかなんか違う人のところ行ったりとか、うんうん、そうね仲いい別の人にちょっと嫉妬するみたいなと、うんね、ころに 2人で酒飲んどるし、うん、2人で買い物行って、ねうん、やってるし。 誰かがちょっかがいい出したりとかも な, いない全然いや、理由分からずよ、うん、思い出はいい思い出として残してるみたいなそう別れたけど思い出すのはいい思い出ばっかりみたいなことかもしれないだから一人でいるとだって胸が締め付けられるみたいな確かあるよねなんであなたは私の隣にいないのって男側が言っとるけんだから別れた理由すら分からないというかそうそうそうそうなんであなた去ってったみたいなことそうです<笑>はい<笑> バイバイ